マイクロソフトアクセス を, 閉じます Microsoft Access を使い終わるときデータベースを閉じる操作を行う習慣をつけておきましょうファイルを選び閉じるを選び画面が空になりますとこれでデータベースが閉じたことになります データベースを閉じたあとは、右上のバツ、これをクリックして、マイクロソフトアクセスを終了します。では行ってみましょう。マイクロソフトアクセスです。今からデータベースを閉じます。ファイル、えー、閉じるがないと一瞬驚くんですけど、このその他を展開すると、 閉じるが現れます。これで大丈夫です。閉じるを選んでみましょうえ。そうすると閉じました。閉じた証拠に画面が空になっています。ここでえ右上のバツをクリックし、マイクロソフトアクセスを終了します。以上、マイクロソフトアクセスでデータベースを閉じてからマイクロソフトアクセスを終了する習慣をつけましょう。